今週のコースはこんな感じですなんていうんやろ、こういうコースのことちょっと忘れたけど、まあ、こんな感じでえっとね、フェアウェイもね、すごいね、アジュレーションがあってグリーンもフェアウェイみたいな感じで3段グリーンです、全部。って感じでーす。 <laughs> oh, good job! Oh my god! Wow, look at that! <laughs> 今日の晩御飯ですえっと今日は2日目終わったとこなんですけど、全然動画撮ってなくてごめんなさい。えっと、1日目は朝スタートで、今日はえっと2日目は午後スタートで、5時ぐらいに終わって、今6時ぐらいなんですけど、明日もプレイできるんで、予選通過したんで、ぱってご飯食べて、お風呂入って寝たいと思いますでは失礼します。 はい、今日は試合が終わって月曜日なんですけど、えっと、昨日10時間ぐらいフロイドに向けて移動しようと思ったけど、ちょっとしんどすぎて無理やったんで、途中でホテル泊まって、今日はこれ朝ごはんをオーダーしました。ママのカードで。<笑>で、えー、っと、<笑>今日は今から、さっきトレーニングしてきたんやけど、ジムに行ってきたんですけど、今から7時間、8時間ぐらい運転して、デートナビ、デートナに行きます。では、いただきます。 はいみなさんお疲れ様です。えっと今日はアラバマから運転してえっとフロリダのダイトナビーチに着いてんけどえっと何時間ぐらいですかな8時間ぐらいかな運転してやっと夜着きました夜の9時ぐらいででえっとね行く途中で道が結構閉鎖されとってすごい時間かかって今はこんな感じで えっと、ホストハウスに止めさせてもらって、えっと、さっきホストファミリーと一緒にご飯食べて初めて会ってんけど、ホストマザーがタコスを作ってくれて食べました。で、えっと、明日は一日しか今週、ちょっとコースが台風の影響で悪いから、連覧できひんくて、えっと、明日は8時のトップスタートで連覧してきます。18分 すごいねタフになると思うタフな一日になると思うけど頑張りますではでえっと多分まだ全然マジで試合の報告とか全然動画撮ってなくて忙しくてしてないと思うけどまたちょっと今日夜遅いんでえっと改めてその数試合について話したいと思いますでは失礼します はい皆さんお疲れ様です、えっと、明日から、えっと、エプソンツアーの最終戦が、えっと、始まりますて寝ながら喋っててめっちゃ申し訳ないねんけどすごい疲れてるんでで最近全然動画撮れてなくて4試合何やったっけえ違う4試合残っとってえっとあのロサンゼルスの合宿終わってからロサンゼルスからポ ー, ーランドに行ってそっから1試合目がアラバマやったんで。 えっとね、10時間ぐらいかかったんかな朝の6時の飛行機に乗って夜の5時に、えっと、オーランドに着いてから、えっと、今到着したんですけど荷物が50分ぐらい出てこなくて私はさっき、えっと、レンタカーの、えっと、予約っていうかあれをしましたんですけどそれでもまだ出てきてなくて。 10分くらい荷物をで、えっと今5時半ぐらいなんですけど、えっと、5時にやっとレンタカーとか荷物とか全部出てきてレンタカーもやって出発して、えっと、今から4つのトーナメントは車で移動するんでちょっとプッシュカートがあった方が楽かなと思ってプッシュカートを買いに来ました。 でなんかセカンド級スクールでも使いたいんですけど一旦飛行機に乗るんで捨てて帰ろうと思ったんですけど友達が持っといてあげるよって言ってくれたんで買いに来ました、えっと、10時間運転しちゃなあかんくて無理やなってなって1泊アトランタで泊まってそれでもう7時間ぐらい運転してはいえっと今は1時半やねんけどやっとホテルに着いて。 こんな感じあ明日はその7時に起きやなかあかんねんけど時差が3時間あるんで寝れなくてちょっとパターをしてから眠たくえっと今夜中の2時なんですけど今日は飛行機があの最初のやつが遅れてトランジットがもともと1時間しかなくてで遅れたせいでギリギリ乗れたって感じでご飯を食を一切食べれなくて昨日何も食べてなくて。 昨日っていうか今日っていうかわかんないですけどで日付がもう変わっちゃって2時なんですけどこのパスタをとこれなんかホテルが無料でくれたやつを飲んでパッて寝ようと思いますちょっともう何時間ぶり24時間以上ご飯ん食べないんでしっかしすると思いましたではいただきますでそっからえっと次の日の朝3時間半か4時間ぐらい運転して えっと、アラバマに行って連覇を18ホールしてってやっててその時は、えっと、エアビーを友達とシェアしとってんやけどその人は、えっと、結構先輩で30歳ぐらいの人でタイの女の子なんですけどでなんか結構いろいろゴルフのメンタル的な部分を教えてもらってなんかすごい、Z、シードのあれがかかってたんで。 絶対予選通らなあかんとか思いすぎて、すごいトレーニングとか練習とか、自分の体力以上にやっちゃって、すごい試合のパフォーマンスが良くなかった、良くなるよう、良くなくなるような行動を試合前にとっとったから、それを結構言われて、なんかそんなに、なんか、こう追い込んでやってもいいように働かないよみたいな感じで言われて、 で結構いろいろ考えさせられてまあその試合は予選落ちちゃったんけどギリギリで次の試合はえっと4時間か5時間6時間ぐらい運転してアーカンソーってところに行ってそこから、えっと、そこは、えっと、ホストファミリーの家に泊まらせてもらってそのホストファミリーがめっちゃいい人でなんかタンブラー作ってくれたりとかなんか写真載っけときます。ととかえっと コンサートに連れてってくれたりとか結構いろいろしてくれてなんかすごいもういい人たちですごい癒されましたで予選通過して前半の1日目の前半5オーバーぐらい打ってなんかねもうやばと思ってんけど結構切り替えてできて予選通過できたのに次の日結構なんかそれもトラブって2番ホールでなんか池に入ったんですよねグリーンの横の。 しかもグリーンに乗ったけど転がって池に入ってそっからなんかその入った地点のところから2クラブレングスでドロップしようとしてでドロップして止まらんくて結局プレイスしたんですよね。それでピンを見に行こうとしてる間にそのボールがすっごい傾斜でもうほんまにコース難しくて PGA やるみたいな感じでもうすごい刈り込んでるから。 ボールが勝手に動いて池に入っちゃってでペナルティーになってって感じですごいトラブってトリプルトリプルやったんかな打ってって感じですごい最悪でしたなんかすごい最悪な日やったでベベでせっかく予選通ったのになんか賞金ランキング74位77位ぐらいから81位まで下がってえやばーってなって先週絶対予選通らなあかんやんっていうことになってで結構 追い込まれとってんけど結構自分のなんかいろんな選手とかキャディーさんとかに相談っていうかなんかもうすごいなんか不安に思ってるみたいなことを言ったら。 いろいろ相談してそれで結構みんな励ましてくれて選手は結構いいプレーができてえっと18位でしたで今週最終戦なんで今賞金ランキングが74位まで上がったんで今週まあ今年の目標やったトップ10はまだ達成してないからトップ10に入れるように頑張りますって感じですで今はえっとホストファミリーの家にまた違うホストファミリーに泊まらせてもらっとってって感じで 充実した日々を送ってました。すごいね。なんか追い込まれとったから動画撮る暇とか全くなかったです。<笑>言い訳を<笑>って感じです。まあ明日から頑張ります。ではおやすみなさい。はい皆さんお疲れ様です。えっとめっちゃ久しぶりの動画なんですけど、昨日えっとエプソンツアーの試合が21試合全部。 えっと終了してえっと最後の試合は2アンダーでカットラインが4アンダーで予算落ちちゃってえっとトップ80に入れるかすごい心配だったんですけど昨日マネーランキングを見たら無事にえっと76位超ギリギリで来年のエプソンツアーのえっとステータスを、えー、ゲットすることができましたで えっと、一つ問題が起きてほんま来週、えっと、セカンド QT がスタートするはずだったんですけど、えっと、フロリダに来た台風の影響でゴルフ場がすごい被害を受けちゃってで日程がずれたんですよねそしたらその日程が日本の QT の前の週で出れるっちゃ出れるんですけど、えっと、セカンド QT に出たら日本の QT に間に合わないレジストに間に合わないってことで。 えっと、私は絶対にどっちかアメリカの QT 受けるか、日本の QT 受けるか、どっちか絶対選ばなあかんっていう、何選択を選手いきなり練習欄の時に知ら、知らされて、で、結構すごい、まだエプソンのシードも持ってないし、これでエプソンのシード逃したら、来年はアメリカで戦えないってことなんで、やっぱ日本の QT を優先して受けるっていうのが、 なんていうの別にあのルールじゃないんやけどまあ私は、えっと、去年セカンド QT 受けてあかんほんまにギリギリあかんくて予選カットされたから今年去年はほんまにずっと日本で今までやってきて全然アメリカのゴルフ場のことも知らんし芝も全然慣れてなかったしいきなり普通に毎日週とかに入って連絡して出ただけやからやっぱ時差もあったし。 なんかそれを言い訳にするつもりはないけど今年は、えっと、1年間、まあ、半年こっちでやってきてだいぶこっちの環境にも体も、えっと、ゴルフもアジャストしてきてたから何て言うんやろそのどっちでやるかとか関係なしに私はなんか普通になんかその去年やってあかんかったことを自分がどれだけなんか成長できたかっていうか再チャレンジしたかったんですよね。その 別にアメリカでやっても日本でやってもその私にとってはどっちもプラスやから試合に出れることはすごい大事なことなんででもやっぱ去年あかんかったことを今年自分がやってきたことがどれだけなんか生かせるかみたいなすごいなんかプロとしてすごい楽しみにしてたんでそれを試されへんってことがすごい残念ですごいショックでえなんでって感じです。 ちょっっと日頃の行いが悪すぎるかも<笑>って感じで私はえっと日本にえっとこれから帰らないとダメなんですけどえっと試合が終わって飛行機をもう半年前ぐらいに撮っとってもうチェンジできなくてチェンジするんやったらキャンセルしてからまた払ってってやらないとダメなんで30万ぐらいかかるってなって無理なんで2週間友達のこのちょっと散らかった<笑>家に泊めさせてもらって<笑>。 <笑>てもらってってでえっと2週間こっちに追ってから日本に帰ってステップを3試合出場してから日本の QT ファーストとなんだファイナル受けようと思いますもし日本のステップで奇跡みたいな感じで優勝できたらアメリカの QT に行けるんでベストを尽くしていきたいと思いますで今回半年間半年っていうかシーズンアメリカで 過ごして私の人生初めての経験やったんですけど来た時はもっとなんか苦労するかなって思っとったんですけど意外と自分のゴルフには全然納得してないけどもっとできたと思うし来年はもっとできると思うしもっとやらなあかんこといっぱいあるなっていうのに気づかされたんですけど一番心配してたんは言葉と生活環境がガラッと変わるんでやっぱ。 先輩の日本人の人とか、全然ゴルフに限らず、留学してる人とかの話聞いたら、やっぱ結構ホームシックとか、食事とか、文化の違いが結構大きい壁一番大きい壁言葉が一番大きい壁みたいな感じで、っていうのを結構先輩の人が言っとったから、えっと、 私もすごい自分もこっちに来た時は全然英語全く喋られへんくて勉強も全くしてなかったんで<笑>喋られへんくてほんまになんか周りの人が言ってること全く理解できなくてでも半年おったらなんか最初に友達が0人やったんでやばと思って最初に自分から結構積極的に喋りかけるようにしとったらすぐに友達できて結構し 車とか AIB とかいっぱいシェアできて今年はすごい金銭面的にも助かったし私が英語を話す上でやっぱ友達とのコミュニケーションはえっと英語なんで必然的にすごい英語を使うようになって使って聞くようになったんですごい英語の伸びは思ったより早かったですでもまだ全然完璧に分かるわけじゃないしほんまに今でも 今でもっていうかまだ半年やからあれやけど多くは望んでないけど、えー、今でも人がネイティブの人が話してることの 100% 分かる時もあるしなんか、まあ、全部トータルで入れたらもちろんそんな難しい言葉とか全然分からんけど日常生活でトータルでやったら10分の5ぐらいかな。 全部トータルでたまに何言ってんのとかあるしまず単語を知らん時もあるしスラングやったりとかそういうのもあるけど比較的にどういう会話をしてるかっていうのはつかめるようになってきたからそのの向ここここうううががが言っっってててるるとととと私が思全全くく然違うことっていうのはなくなりましたでもまだ全然もちろんなんか頑張って勉強してるし毎日英語喋ってるけどなんか。 どんん喋れないです<笑>ギリギリホストマザーとかとコミュニケーション取れる感じなんでまあ来年はもっと今年の冬オフでいっぱい英語勉強してもしアメリカにチャレンジするんやったらもっとたくさん喋れるように頑張りますで練習も頑張りますって感じでえっと今は夜なんですけどこの辺でこの動画終わりにしたいと思います。それではさよなら